でじゃあこれでですねその計算量がどのぐらい改善するかということを見積もります。でなお、えー、と実はあのこれまでの授業では序算に関する計算量の説明っていうのはあまりきちんとやってきておりませんでした。ですのであの次回の授業でその序算に関する計算量を一通り説明します。えーとまあ、例えばた、えー、と単整度数と単整度数の序算とかあと多倍調数と単整度数の序算とか。 あとは中国地方三宝のあの計算量についても次回の授業で詳しく解説します。今回はとりあえず、ちょっと説明する前ですので、これはこういう計算量だということをあらかじめ仮定した上で話を進めたいと思います。で、先ほどのアルゴリズムですね、の計算のステップを一通り見ていきますけれども、 えー、とまずここの1ステップ目ではその一応あらかじめ N1 から Nk にはですねあの求めておいた素数を当てることにしましてですのでまあここでは新たな算術計算はないということにしておきます。でえっと次のステップなんですけれどもえっとこの各法 Ni ごとにですねこの AI と, と行列 A と B の乗用 とななるる行列を求める部分なんですがまず一番外側ですね一番外側はこの法の数の回数だけ方の個数だけ繰り返しが警戒を行われるんですけれども先ほどのアルゴリズムの前に説明したところからこの法の個数 k というのはオーダーの L と取ればよいということを説明しましたのでまずこのループ警戒の分はオーダーの L となります。 で次に、これは各 NI ごとにですね、その行列の成分だけ繰り返し起こりますので、これはループが n 二乗回発生します。で、ここの、今出たところの計算量は、詳しくは時間、授業で説明しますけれども、長さ L の多倍長数を単成度数で割るんですね。今、A の RT 成分とか B の RT 成分っていうのが長さ L の多倍長数で、で n y っていうのは単精度数でしたから、まあ、長さ L の多倍長数を単精度数で割る演算になります。で、これは、あの、実は、の O の、オーダーの L という形になります。ということで、このステップ2のですね、計算量の合計は、オーダーの M2 乗 ×L の2乗というふうに見積もられます。で、えっと、次に、行列の実際の積を計算する部分なんですけれども、 えー、とまず、この一番外側のループは、頬 ni に関する繰り返しですので、警戒の繰り返しで、その繰り返しのえと大きさはオーダーの L で見積もられます。で、次に内側の2つのループは、そのある各頬 ni ごとに、1個の行列の積ですね、1個の行列の全ての成分について計算しますので、ま、あ 繰り返この下の C の i ですね C の i の RT 成分を計算するっていうのがあの各行列の成分の積を計算するところなんですけれどもここはあの全部単精度の演算で行うことができてで乗算が m 回とそれから加算が m-1 回ですのでここでの計算量はオーダーの m ということになります。 ということで、以上をまとめますと、このステップ3の計算量の合計というのが、オーダーの M3 乗 L でまとめられます。で、最後に、このですね、方 N1 から Nk で取った傾向の行列に対して、中国女三法でその整数上の行列を復元する部分なんですけれども、まず、外側の2つのループは、これは、 求める行列の全成分について繰り返されますので、ループ、M、M2 乗回繰り返されます。で、次の部分は、これは詳しくは次回の授業で説明しますけれども、この部分は中国十三法によって、オーダーのラジル2乗で押さえられることが分かっています。ということで、このステップ4の合計の計算量が、オーダーの M2 乗 L2 乗ということになります。 以上をまとめますと、各ステップごとの計算量が、このような形でまとめられまして、ステップ1はえと特になしと。で、ステップ2が、オーダーの M2 乗 L2 乗。それから、ステップ3が、オーダーの M3 乗 L。で、ステップ4が、オーダーの M2 乗 L2 乗ということで、その中でですね、比較的、オーダーの指数の大きいものを取ってくることで、合計がですね、オーダーの M3 乗 L プラス M2 乗 L2 乗ということになります。 でえー、と今日の授業時間の最初の方で説明しました従来のアルゴリズムによるあの、まあ、多倍調査でそのまま計算した場合の行列の円計算量がオーダーの M3 乗 L2 乗でしたので、まあ、それと比べます と, と,、えー、と L に関する指数が1個落ちているかあるいはその M に関する指数が1個落ちているということで 全、ま、金、あ、的にはこのような形で効率が測られるということが示されます。ここまででしょうか。一応あの最後、後今日の最後では、計算例でですね実際にどのように計算、あのこの法を取った行列の積の計算がどう行われるかというのを示しております。テキストの例の 4.70 という例題がありますので、テキストを持っている人はそちらをご覧ください。 でここでは A と B として、こちらにありますような三行三列の行列の積を計算します。で、それに対して、行列のですね、各成分の絶対値の上階などから、行列、この A と B の積の成分の絶対値の上階を計算してですねで、えーと で、法 n としてはあの、864よりも大きいようなあの法の積を取ればよいということになります。で、えー、ただこの n というのは、の n1 から nk ですね、の、まあ、法の積が864を上回ればよいということですので、えー、今回はあの法の個数を3個にしまして、で、えー、と具体的な法としては、えーと、n1 が9、n2 が10、n3 が11という形で、 まあ互いにそうなあの三つの整数をとっております。で、えっと n y n 2 n 3の積が990ということで、まああのこのアルゴリズムにおいて必要とされる方の864を上回っておりますで。でまずそのこの a と b ですね。その9を法とした剰用を計算しまして、でしかもそのあの大表現は この場合、えーと、9ですので、えーと、マイナス4からプラスの4の範囲で、あの収まるようにうんと、まあ、表してるんですけれども、まあ、そうしますとあの A、A モード9というのは、まあ、と、B モード9というのは、こういう形になりますので、で、えー、その、あの、積を取るわけですね。で積を取って これらの行列の席を取ってさらに9を法とする常用を取りますとこういう形になります。それでえっと同じようにしてあの10と11についてもあの各行列 AB の法の NI で法 NI での常用を求めてそれの掛け算をしてさらに掛け算の結果をまた 10だったら10で割った上位を取るという形になります。で、えー、と最後にこの AB モード9と AB モード10と AB モード11の結果から各成分に対して中国乗用算法を使ってその整数上の成分を復元することでまあ AB としてこういう行列を得ることができます。ということでまあ非常にかけやすいかもしれませんけれども一応こういう形でその具体的な あの行列積をですね、あのまあモジュラー計算ができるということを示しました。までいいでしょうか。はいえということであの今回はそのまあモジュラー散法についてえっと紹介いたしまして、それからそのモジュラー散法の一つとしてその中国余り散法によるその行列積の計算の効率化についてあの紹介をいたしました。 でまあ、次回はですね、えー、と今日の説明でですね、その仮定として用いた序算、まあの計算量、それから、えー、と拡張理ゆっくりとご除法の計算量、それあと、あの中国女王三法の計算量についてあの、もう少し詳しく見ていきたいと思います。まあ、で何かございますでしょうか。それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。